おはようございます6代目です今日のお仕事は新築の新庄の畳を作ります、えー、そこはですねヘりなし繁盛の畳になっております使う畳表がこちらですこれですね あ, のー、あまり当店ではあんまり最近使わないんですが和紙表、えー、その畳表になります和紙表の綾織綾波というシリーズの表になりますメーカーは大剣です こちらですね、あのー、斜め風にちょっと折れてますので、この畳表、裏表を間違えると、向きが変わっちゃうんですね。斜めの向きが。その裏表で市松模様を表したりする場合もあります。まあもちろん、通常の市松としては、この向きと、この向きとで柄を出しますが、時々そういう風なやり方もあります。裏表で柄を変えると。 まあ、ほとんど分かりにくいんですけどヘリなしの市松模様っていうのは畳の目がはっきり出ていれば出ているほど分かりやすいですこういうやつはですねあのー、若干ペタッとしておりますので少し市松の出方が分かりにくいという場合もありますが平らなやつはすり足で歩くには強いのでそれはそれでいいのかなと思いますそれでは珍しく大剣和紙表を使う6代目でした